お花紙で作ったごちそうをボリュームたっぷり美味しそうに盛り付けましょうまずはお皿に一工夫お花紙を小さく切りお皿の周りに貼りましょう浮き上がっているところは上から塗り薬を塗るように糊をつけて貼り付けます 次はお花紙の技で立体的に作ったご馳走をお皿に並べていきます彩りを考えてどこに何を置くかを決めましょうウィンナーがオムライスの影に隠れてしまいました紙を丸めて土台を作ったら若草色のお花紙でキャンディー包みをします 両側を海苔で貼ったらビリビリ技で作った千切りキャベツを貼り付けますこの上にウインナーを立てかけるように乗せるとよく見えるようになりましたポテトサラダを入れるカップを作りましょうお花紙を半分に折って真四角を2枚作りますずらして重ねたら 真ん中にポテトサラダを貼ります周りを包むようにのり付けするとカップに入ったポテトサラダが出来上がりましたミニトマトの下にはビリビリ技でレタスを作って敷きましょう破りにくい向きに少しずつ破ると手でちぎったレタスのようにギザギザになります その後でくしゃくしゃの技でふんわり感を出しましょう。レタスの上にミニトマトを乗せるとより美味しそうに見えます。盛り付ける場所が決まったらお皿に貼り付けます。一度お皿から出します。プラスチックのカップは見えなくなるところをセロテープで留めましょう。あとは全部水のりで貼っていきます。 糊はつけすぎないように、塗り薬を塗るような感じで薄く塗りましょう。下になるものから貼っていき、最後にウインナーやミニトマトを貼り付けて出来上がりです。これでお皿を傾けても落ちなくなります。糊をつけるとペチャンコになりやすいお花紙も、技を知っていればこんなにボリューム満点のご馳走ができます。 食べ物以外にも生き物や乗り物など好きなものを工夫して作ってみましょう。